こんにちはみのちゃんです前回動画を出してご挨拶したのがちょうど2021年ののお正月の動画でしたそこからあっという間に1年が過ぎて今年末になっていますがもう明日お正月って感じなんですが、えー、振り返りの動画を出してご挨拶したいと思います。 じゃあですね2021年どんな年でしたかということで振り返りたいと思います皆さんはどんな年でしたでしょうかで上半期は特に東京都は緊急事態宣言でもう外出すらちょっと厳しいっていう状態だったんですけれどもお家でいろいろ充実して過ごすことができたなと思ってます例えば音楽を作ったりと仮歌を歌ったりゲーム実況みのちゃんゲームズっていうチャンネルを 別でで作ってるんすすけどチャンネル登録お願いしますそこであのアニマルゲーマーズさんあの YouTube で同じくゲーム実況されている方々とコラボ実況をしまして、えー、ホラーゲームとかあとはお絵描きとかねいろいろ挑戦してみましたので是非、えー、お正月まったりしている中でちょっと笑いたいなということは是非ご覧ください。っていう感じで上半期はねあのいろんな方々とこう味わいながら楽しく過ごせたかなと思います。 思ってます下半期に入ってですね、まあ、夏を過ぎて緊急事態宣言も明けて ずつライブとかも増えてきて、えー、そこでですねまずあのシンガーのラナさんのピアノのサポートとして一緒に演奏をさせていただきましたそれがですねまあ年末にかけてたくさんですねライブに出演させていただいて本当に楽しかったなと思いますアコースティックみたいな感じであのボーカルとピアノだけでやるんですけどあの見に来てくださる方々もね楽しかったとおっしゃっていただけるのですごく嬉しかったと思っています っていう感じで、まだ、あ、来年もですね、もう早速ライブ、この日この日っていうのは決まってるんですけれども、またホームページでお知らせしていきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。でですね、11月の18日に三又まの音楽事務所開業しましたイイ。はい。ピアノの演奏だけじゃなくて、もう何でもありと思ってます。お仕事をお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。 うさぎバンドを結成いたたししましたこのねもう紫のうさぎさんなんですけど私が小学校2年生ぐらいの時からもうねずっと一緒にいるんだよね。なのでもう20年あの一緒にいる紫のうさぎをねバンドリーダーとして縫いぐるみによる縫いぐるみのための皆さんのための 皆さんを楽しんでいただけるようにするためのうさぎバンドを結成しましたので応援よろしくお願いします、はい、リクエストありましたらぜひコメント欄にお願いいたしますはいっていう感じでちょっとざっくり振り返ったんですけど来年の抱負はですねお正月お話ししたいと思いますまずは今年どんな年だったかなっていうのを大いに振り返ってですね あー頑張ったなーみたいな感じでお酒でも飲みながら美味しいご飯でも食べながら皆さんも振り返ってみてくださいそしてコメント欄にですね「私はこんな年でした」とか「こういうこともあって大変だったけど」みたいな皆さんのことも教えていただけたら嬉しいです<音楽>いきなりもう寒波がすごくて日本全国寒い寒いっていう状況になってますけれども風には気をつけて、えー、よいよお年をお迎えくださいそれではみのちゃんでしたよいよお年を